即拾えるかと思いますはい<笑>ということで「ありがとうストレッチ」「愛せる大好きありがとう」の言葉をおおおご自分のボディや周りの皆さんに投げかけながら行う素敵なストレッチ「感謝の言葉」ですね「もう愛せる大好きありがとう」「感謝の言葉」「感謝の言葉」がどれだけ世の中を明るくするかそして自分をね幸せにするかはい「ちゅこさんおはようございます」ご覧いただきありがとうございます今日も早速やっていきましょう 今週ちょっとね、あのこの後私まあ多忙期に突入しております、はいは、花さんもおはようございます、多忙期に突入で、ちょっとね、ありがとうストレッチの回数がね、なかなか一日おきにもできない感じになっておりますけれども、できる時はさあのは、ね、張り切ってやってまいりましょう、昨日ね、私、造形大東京造形大の講義が始まりまして。 まあ、早速ありがとうストレッチもやりましたし、いいです体操もやりまして、盛り上がりました。<笑>ということで、さあ、さあでは足を伸ばしていただいて、両方の手前です。はい、そしたら前に前屈して、ビフォーチェック。あ、うん、したフォールトがですね、だいぶあの下がってまいりました。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 愛してる大好き、笑顔でね、はい、ではいで手と足を握手します、ぐさっとね、これ、指の付け根まで、お互いの指の付け根まで刺 し, していただきたいです、手と足の指の付け根、どっちもね、はいあの手だけさ、指の真ん中あたりにある場合ありますけど、それをぐさっと刺す、はいそして足の甲を持ちます。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 はい、では右足さんもふくらはぎ、外側を置いて右足さんが前に来るように座ってください、横座り。はい、では体重をかけてふくらはぎさんをもみほぐします、きゅうりの塩もみ、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。はい、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、膝のちょっと上、きっかいさん、体重を乗っけてボディごと揺すって、せーの。 愛してる大好き、いたたた。<笑>愛してる大好き、笑顔でね。内ももさん、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい、では、この両方のおひを立てて反対側にひっくり返して、ふくらはぎ、右足ふくらはぎ、外側さん、せーの。 愛してる大好きありがとう、はい愛してる大好き良いお天気で嬉しいね相手は右足んを立てて東京ね良いお天気ですね相手はふくらはぎ下からせーの愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイスはい膝の下のをグーでゴリゴリほぐします膝下ゴリゴリせーの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 愛してる大好きありがとうはいではももの内側ゆさゆさせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でもも外さんをガッツリ持ってゆすってくださいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい膝裏さんをぐいぐいほぐしますせーの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 ももの上を肘あるいい。は手でほぐしてください体重乗っけて、せーの。愛してる、大好き。体重乗っけて、肉ごとゆすってね。はい、愛してる、大好き。ここからついて思もいきましょう。愛してる、痛い痛いだけだ。ありがとう。笑顔でね。愛してる、大好き。 日々ね、いろいろボディさんも変わりますよ。つま先をひざ、内側、ももの外側さんです。同じように、せーの。愛してる、大好き。ありがとう。はい。愛してる、大好き。ボディの変化に気づくの重要ですよ。もも愛してる、大好き。いたたた、ナイス。そうそう。はいもう一回ナイス ノブさん、あの昨日のことで足の感じが違うもんね。はい、では左足さんをくるぶし乗っけてくるぶししごきでございます。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。もう も, うもう愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、じゃあその足を下ろして反対側にたたみます。 手筋を伸ばして右の腰骨さんグッと落としてグイグイほぐしますせーの「愛してる大好き」腰横グイグイはい「愛してる大好き笑顔で」ワンワンエイト「ももはえっと愛してる大好きありがとう」はい「愛してる大好き」 笑顔でね、はい、では横座りで骨盤転がしです左手のお膝の外に左手左のお膝の外に左手右手を骨盤に置きますねそしたら背中を丸めておへそをの覗ととくのと前に行って背中をぐっと反らしますこのね胸は膝の方向に出す感じで骨盤を動かして骨盤周りを緩めます行きましょう後ろからせーの声出してね愛してる大好きありがとう 愛してる大好き大きく盛大に愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、では右左手さんを腰の横に置いて右手さん背筋を伸ばして骨盤ねじります頭の位置高くせーの愛してる大好きありがとう お, お顔正面愛してる大好き笑顔で守りたい愛してる大好きありがとう スナイ ス, テルダイ ス, ナイス素晴らしい右足終了手を頭の上で丸皆さんご一緒にいいですご紹介くださいせーのいいですナイス<笑>ありがとうございますはい、ではチェックタイムアフターのチェックです両足を伸ばしていただいて右足さんの方ね手をつけましょうただ背中の位置もだいぶおりました左足さんどうでしょう はい、ではお膝の裏さんのね感じも変わってきてるし、ももの張り具合も違うと思います。はい、ありがとうございます。では水分とって、ちゃんと休憩。はい、水分取ります。まあ出社昨日ね、あの本当激務でございましたけれども、意外とボディがスッキリしておりまして、<笑>これもやっぱりねストレッチのせい。 おかげだと思いますよあのストレッチボードに日々乗っておりましてあっ何だろうあっという間に伸びるんですよ伸びる伸ばして常に伸ばしておくとだいぶ違うなっていうのがねよく分かりましたこストレッチボードさんを4月に入れあの4月頭に購入いたしましてそこでずっとやってるんですけど1ヶ月半ぐらい でだいぶ違いが出てるからもうほんおすすめでございます。ストレッチボードで検索していただければと思います。さあそれでは今日はねあの私の素敵なお歌さんはいっぱいあるんですよ実は。まだね演奏がついてないやつね。演奏がももが震えましたよかったですあな 素敵なおうたをね新しいおうたもねちょっとずつあの紹介していきたいと思いますもうほんとこれもねとってもいいです私朝ねほんと起きた途端聴いてます。<笑>やったたででききソング<笑>あのねできる い や, もうやってみたらできるっていうことを信じられるソング<笑>重要ですこれを ね, ねこれやったらできるなって信じて生きていけるとですねもうあの人生楽しくなりますのでこれをかけていきましょう<笑>はいさあということでですからボディーさんもね 変わらないと思ってやってるよりも。もこれからどんどん変わっていくんだ。私のボディいい方向にって思ってやった方が全然結果がいいですからね。そういう言葉を良い言葉を入れてくる。やったらできたソング。ソムコ本邦初公開。<笑>ネット上で本邦初公開です。<笑>はい、ではえっ、ー、と左足さんいてますよ。伸びしろー。たっぷりはい。ではこのまま伸びしろって。<笑>はい、足を伸ばして。て 左足さんのチェック、シスターソング楽しい、ありがとうございます。ね、なるべくね、公開していきたいんですよ、私。だから、あの、こっそり、こういう場で公開していきます。はい。いや、左足さん。こんな感じ。ちょっと続々と、まだまだあります。あの、私、言霊シンガーソングライターって言、言ってます。んで。やったらできた。そうです。やったらできるってことを信じて生きていくっていう行為。ね、やって。 見て、試すことが重要なんだもん。だってまずは試してみなきゃいけないじゃない試すまでをやらない方が多いんですよだってそれまず試すっていうハードルを下げるためにやったらできたソングがありますはい、では行きましょう指を横に開いてグイグイ動かしてもらうから声出していきますよせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう」 愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう愛してる大好きあっ森尾崎 さ, さんこんにちはいらっしゃい<笑>やってますよシスターのストレッチはいではぐさんと指をさして足の根を持って足先をねじっていきますせーの愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き 笑顔でねはい土まず下側を持ってグイグイ動かします運動不足解消ですよせーの愛してる大好きよい言葉を使っていきますよはい愛してる大好き笑顔でねはいくるぶしを持って足を振ります大きくどうぞせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい膝を持って 足首をぐるぐる回します。はい、せーの愛してる大好きありがとう。はい、愛してる大好き笑顔で反対回し。愛してる大好きありがとう。はい、愛してる大好き笑顔でね。はい、では指を離して足首を振ります。せーの。 アイシェル大好きありがとう。アイシェル大好き上下。アイシェル大好きありがとう。アイシェル大好きぜ、えー、足だけ振り。アイシェル大好きありがとう。アイシェル大好き左右。アイシェル大好きありがとう。アイシェル大好きナイス。はい、ではチャレンジコーナー来ました。背筋を伸ばしてボディを倒して足をアップ。両手をアップ。両手両足振り。せーの。アイシェル大好きありがとう。 愛してる大好き、ワンモアエイト、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、チョキのポーズ、手を上げて、足を伸ばして、チョキーン、はい、お膝曲げて、手は頭の上で丸、画面の方を向いて、どっちかの足を伸ばす、いいです、ご賞ください、せーの。 こつけましょう。これね、いいですいいでです。すポーズね造形大さんでもやらせていただきましたみんなでやりましたよはいセットですからねこれねはいふくらはぎどうぞせえな愛して大好きセットで腹筋背筋も鍛えておりますはい愛して大好き笑顔でねはい着たのちょっと上ケッカイさんせーの愛して大好き 血の海と書いて、結界さん。愛してる、大好き、重要な場所です。ありが、内ももさん。愛してる、大好き、ありがとう。う愛してる、大好き、笑顔でね。はいでは両方のお膝を立てて、ひっくり返して、ふくらみ外側さんです。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。う笑顔でね。愛してる、大好き。 継続は力なり、はいではおしを立ててはいではこちらに裏側さんですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね膝下ゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝の上ゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き幼周りゴリゴリ 愛してる大好きありがとうお皿の周りをゴリゴリねはいでは桃の裏ですぐさっとさして桃裏ゆさゆさせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい桃内側ゆさゆさせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き桃外ゆさゆさ愛してる大好 き, ゆさゆさ大好きありがとう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 愛してる大好きナイス。はい、ではこの足さんも伸ばします。腿の上です。肘とか手でどうぞ。せーの。愛してる大好きありがとう。いてててて。愛してる大好き。ワンモアエイド。はい、愛してる大好き。痛い痛いた。<笑>いいですよ。痛くてもいいです。はい、あー世代ニーどうぞ。 お 膝, お膝、つま先を内側、もう外側です、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ありがとう。もい出愛してる、大好き、声出してね。はい、愛してる、大好き、笑顔でなす、はい、ではこの足さんに反対側のくるぶしさんを乗っけてくるぶしでしごきます。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好きママンエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好き汗かいてきたね<笑>いやももを動かすと本当汗かきますはい反対側血流良くなるねはいでは反対側じゃない後ろに左足をたたんで左の腰骨、ね、グッと落としたところをグイグイ動かしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き 笑顔で思いた。愛してる、大好き。汗かいてきたね。はい。愛してる、大好き。皆さんもね、ボディが温まってきてると思います。背筋を伸ばして。右のお膝さんの外に右手さん、左手骨盤あ、お尻さん、お尻さんを触って、腰後ろと前とほぐします。後ろからせーの。愛してる、大好き。ありがう。背筋を伸ばして。愛してる、大好き。 笑顔で、わもえいと、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、ナイス。はい、では背筋を伸まして、右手さん右の腰の横、左手さん骨盤、腰ひじ、肩回します。ねじります、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、骨盤動かして、わもわ、大好き、ありがとう。 このし行きましょう。はい、マットさんを畳たたんでいただいてあの座骨さんを守ってマットとかね、座布団さんとかで全然足はね、肩幅ぐらいにちょっと開いて手をももの後ろ背筋を伸ばしますで後ろに倒す時はおへそを覗く感じはい、立てるときはまずで前にする時はおへそを床の方に向ける感じはい、盛大にいきましょう後ろからせーの「アイスてる大好きありがとう」 愛してる大好き笑顔で思い出愛してる大好きありがとう盛大に動かして背筋を伸ばして骨盤のみを動かしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスオッケー頑張りましたでは最後いいで、ね、すポーズいきましょう背筋を伸ばす足を上げるどっちかの足を伸ばす手を頭の上 画面の方、向く、皆さんご一緒に、いいです、ご賞をください、せーの。いいでーす。拍手。やったらできましたー。<笑><笑>はい、では、おなじ。やった、やった、できたーっていう曲ですよ、これはね。<笑>拍手のやってみたら、できちゃった。はい、ぜひ歌ってください。はい、左足の。もういいですね。 伸びそうな感じですけども、うん、ザコさんはね後ろに引いた方がいいです。もう自分の後ろ。あ、もうまだもうちょい伸びま伸びちゃうたっぷりでございますけれどもいい感じ。はい、では皆様いかがでしたでしょうか。ボディの変化があったら行ってみてください。今日はやったらいいです。<笑>違った。やったらできたソングで お, お届けしております後半。 ははい、ではですね、シスターの小口さん、たくぱんさん、明日からスタートですよ、5月20日金曜日の昼間開催ですけど、アーカイブが残ってますので、こちら、ご参加、ぜひお申し込みいただいて、あとまたあの参加したり、アーカイブでご覧いただいたらで き, できますので、ぜひぜひお申し込みください、特別無料、ういいです、できた、あすごいいいです。 ね日々の積み重ねですよ継続は力なりありがとうございます<笑>ということでこちらもお申し込みねあのお申し込みいただいている方にはこれから URL シェアを今日中に多分お届けできると思うのでねお待ちくださいえっと Zoom さんのアカウントをですねお取りいただいて、えっと、Zoom のアプリを携帯さんなどに入れていただいてお待ちいただいて。 これちょっとあのわかんない方はあの送りますけど、ちょっと検索してね、トライしてみていただけたらと思います。タクパンお友達にも勧めます。やったー本さんよろしくお願いします。本当、これは無料ですから、今回ね、無料でお届けできるから、本当にたくさんの方に是非、まあ、シスターの存在を知っていただくことにもなるからね。 人柄とかもわかるでしょその辺もねお伝えできたらと思ってます無料ですからもうぜひたくさんのお友達にお勧めしてくださいよろしくお願いしますはいではあはい、えー、これにて終了でございますが今日はやった昨日ね東京造形大の講義あったじゃないですかそれで夜まで講義夜までねレッスン tmc 東京マイムカレッジのレッスンもあってそしたら本当ね痩せてた <笑>, 笑いで いやー1キロはいかないけどねや痩せましたねあの痩せててもね体調はとってもいいんですなぜならあの食べない方が調子いいんです私の場合は人によって違うと思いますでもだからねなんかすっきりしていいですよはいでは今日も頑張りましたありがとうございましたご参加ありがとうございましたまたえっと明日も東京造形大さんに行くんですよ私ですので、えー、土曜日にやらせていただきます ありがとうストレッチ。土曜日と来週の火曜日。日、日曜、月曜もまたできないので火曜日です。はい、では今日も本当にありがとうございました。ご参加ありがとうございました。あの素敵なサスデーをお過ごしください。ごきげんよう。ハバナイスデー。チャオー。バイバイ。